ここは、みんなは、気がついたか、少年。ウルラス身構えるな。お前と敵対する気はない。すまない。今回のことは、すべて私の心の弱さが招いたことだ。正気に、戻ったの魔王は、 すでに私から去っていったこれは一体魔王の心臓の音だ魔王が復活するみんなを起こさなくちゃそうだそしてお前たちは逃げろえ私がこの命と引き換えにしてでも時間を稼ぐ お前たちは逃げて、タリスにこの情報を伝えてくれ。魔王がついに復活してしまったという、この絶望的な情報を。<笑>すまんな。送ってやりたいが、この一帯はすでに魔王の結界に囚われていて、天意の時報は聞かぬのだ。ダメだよ何戦うなら一緒だ俺とルークは魔王に対抗する力があるはずだよ アーティファクトがない今その力も発動せん時間がない逃げろ嫌だよ俺は逃げない<笑>頑固なところは足りそっくりだな<笑>ルークルークしっかりして ルークサイヤルーク正気に帰ったのね俺は真相を確かめようとしてななんだこの振動は お前の心、微味であったぞ。青の力よ、この手に宿れ全てを砕く、わだつみの槍よなっっ非力な 魔王お前はなんでこんなことをするんだお前は統合のアーティファクトか世界を壊してみんなを傷つけてそれが何になるっていうんだせっかく封印が解けたんだからおとなしく元の世界に戻らないかアーディ一体何を臆病風に吹かれたかアーディ それはできないそう だ, だなぜなこれはいやこの世界全てはもともと我々のものだから不思議そうだ よ, よかろう聞かせてやろうこの世界を越えてはるか彼方に我らのすぐ世界があれ果て 滅んでゆくばかりの世界お前たちが魔界と呼ぶ世界だエッセンスプレーンとは我らの世界の再生をかけて我らが作り出した異空間本来この世界は我らが移住する先として作られたものだデタラメをだてがそのような盲言 お前たちが持つ重生それこそが我らが実験体としてお前たちを作り上げた証異なる環境において人が生きていく上での実験にほかならぬ。この世界もそもそもの始まりから我らのものであったの違うよ そんな考え方間違ってるこの世界はここに住むみんなのものだよ<笑>みんなのものみんなのこの世かは人間のものお前たちのものでは決してない我ら人間だけのものなのだ貴様のような化け物が人間だと笑わせるな 我々は過酷な環境に対応するために自らの肉体を改造した化け物だと<笑>これこそが究極の姿人間はより強く強くあるべく進化してきたこの姿こそが 人間のあるべき姿なのだこの…獣ども。たとえその話が本当だったとしてもだからといってお前たちの好きにしていいはずがないよ奪い破壊し殺すそれこそが人間の本質違う お前は自分が人間だと言うけれど絶対違うお前がそうであるはずがない何人間っていうのはいろんなものとの心の触れ合いによって少しずつなっていくものなんだアディお前初めから他の人を踏みにじるようなことを平気でできるお前は 決して人間ななんかじゃない<笑>何を言うかと思えば虫けら小賢ざかし虫けらだと思いやがるな お, お前は我の復活の手助けをしたアーティファー。 よく我のために働いてくれたなお前は良き道具であったぞオービお前だけは生き残らせてやろう我れのペットとしなあっ、ハッハッパルルーク一人で向かっちゃダメだ 待っていたぞこの時をなフンフンフン我が一部となるがいい統合のアーティファクトよ。 ルークをルークを助けて集え全てのアーティファクトよ我が統合の器の前にアーティファクトあっニグニグアクエリが泣いておる 力があふれるこれがアーティファクトの力ついに我が手に来たかルークを離せんん<笑>無駄だこやつの意識はすでに消えかかっているそんなさあ 復活の宴の始まりだ ちょっと を通じて使ってるんだ 開く来るがいい我が同胞へよお前たちが求めた新しい世界がここ ルーク私のルークサイヤサイヤサイヤななんということだこやつ意識がサイヤサイヤ サイヤ、大丈夫なの大丈夫サイヤよし行くよみんなおうるさいハエどもめ来ただこの世界を制圧する手始めだこやつらを殺せ ラピッドショット ビットショット。 you <smart noise> おいてである大丈夫かビ。大丈夫ナノザアディ、どうするの<笑>アディさっき、魔王が呼んだらアーティファクトが来たシーフーアーティファクトには心があるって言ってたよねうん俺たちが呼んだら答えてくれるかな に取り込まれているアーティファクトをシーハアクエレを呼んでバニはイグニをルークテンラを呼んで俺はシルバリデに呼びかけてみる承知分かったよやってみる俺がテンラをできるわルーク分かったやってみようモーサンフィルスラビサイヤ 俺たちを守ってわしはいつでもお前たちを守るよ任せるのだフッ<笑>大船に乗った気でいろよ回復は任せて行くよみんな フィットショット アーティファ ク, トアクエレあまねく大いなる海の青よ我に邪悪を退ける力を 全てを焼き尽くす灼熱の赤よ我に邪悪をしりぞける力をアーティファクトテンラ天空を吹き当たる風の木よ我に邪悪をしりぞける力をアーティファクトシルバリで命を育む北条の緑よ我に邪悪をしりぞける力を あの門をぶっ壊せーバ。バカだ。このようなことが。みんな。俺に力を貸してくれ。魔王を。 バニティ青のミコ力をアディに集めろ分かったわ承知アーティファクトの力を束ねたのか行くぞアップ そう。 ピッドショット を創造せし、主たちを。我に力を。 は回復せぬこれで魔王は回復できないみんな今だ ビッドショットテイラい我に力を り。<音楽> That's t r e やれやれこんなにしんどいのはもうごめんじゃルークサイヤルーク終わったんだね悪いことは全部ああアディすごいすごいよアアディ魔王 人間だ っ, て言ってた》<笑>俺分かんないよ。 前触れだどどうすれば<笑>そんなアディこれは天意の魔法ウルラス<笑>よくやったなお前たちは自ら成し遂げたことを誇りに思っていいウルラス一緒に行こうよアイシャさんも待ってるよそれはできぬ 私は償いをしなければ死ぬ気か<笑>ダメだよ死んじゃダメだそんなのちっとも償いになってないよ<笑>お前はそんなところまでタリスに似ている<笑>タリスに伝えてくれウルラスは生きて罪を償う ウルラス開け時空の門よこの者たちを遥かな地へと誘えルーク、我が子よ。お前も強く生きよ。そうだ。やっておくことがあった。